キングプリンス平野の仕様。奇跡のハプニングが話題。さすがすぎる。これもレン君の魔法トレンド入りの反響。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスが22日、日本テレビ系調の情報番組、ZIP。スキーカネ屋5時50分にてスペシャルパフォーマンスを披露。 メンバー、平野の仕様の奇跡的な瞬間が反響を呼んでいる。キングプリンス。幻想的な演出で新曲パフォーマンス。この日は、同番組のスタジオでキングプリンスが事前収録した模様放送。同日発売の12枚目のシングル、Life g o e On スラッシュ We ー r e y o u の2曲を披露した。ウィーアーヤングでは、スタジオの上から白い羽が降ってくる、という幻想的な演出も。曲の最後には、 長瀬角が白い羽をカメラへ向け、魔法でセットが、ライフゴーズオン、仕様に切り替わるという仕掛けもあり、華やかなパフォーマンスで盛り上げた。平野仕様の奇跡的瞬間に注目集まる。そして、今回のパフォーマンスで話題を呼んだのが、長瀬が白い羽をカメラに向けるシーンで、長瀬の後ろに映る平野の奇跡的なハプニング。平野の顔は長瀬が持つ羽で隠れていたが、 画面が切り替わる直前で平野の頭に白い大きな羽が、急に降ってきた羽に平野は驚いた様子で、頭を少しだけ動かす姿が映されていた。平野の奇跡的なハプニングを受け、ツイッター上では紫輝くんの頭がトレンド入り。ファンからは、白い羽が頭に乗っかる紫輝くん、本当の天使かと思った。これは奇跡的瞬間。さすがすぎる、急に降ってきて。 ちょっと驚いてそうな平野くんかわいい。これもレンくんの魔法朝からほっこりしたなど、多くの反響が寄せられている。モデルプレス編集部、情報、日本テレビ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。